演武開演開どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいそういうわけで本日はこちらチャンネル登録よろししくお願いしますこちら業務スーパーで買ったネスレの3種類の板チョコを食べたいと思います業務スネスレと日本でもおなじみのメーカーですけどこちらはスイスネスレの地元のスイス直産 輸入品なんですねなので、日本とはまたた違った お, ですでお供はこちらのコーヒーこちらもレスレのレギュラーソリブルコーヒーですついに私のところにもバリスタが来てくれたんですよねなのでたくさん嬉しいですそう入れたコーヒーこんな感じでーすそれではレバーを引きます いい音ですねこれこんな感じになるんですねはいではコーヒーも入れ終わったらまずは一服そして 結構小さめなような大きいようなそんな感じですね大きさとしてはで は, ではあら割れちゃってなまあいいかいただきますバリスタのコーヒー今までのコーヒーと違うなそしてこのチョコレートもナッツドライフルーツの食感がいい こちらは甘めのチョコですね甘いのも甘いのでまたいいなこういうふうに違いがあるといのもいいですねバリスタの音口で入りまくってましたね次からちょっと考えないとなどうも申し訳ありませんでしたチョコは美味しいですよこちらも。 まずこちらのコーヒーについてですが、ネス、ね、カフェはいつも イ, インスタントの方でも飲むのですが、インスタントものものよりもコーヒーの豆の味が濃くて、濃くのある味わいでして、ね、より大人向けのコーヒーといいます ね, ね、バリスタいいですね、本当、来てくれて嬉しいです。というわけで、こち ら, こちらのテストさせていただきますそして、こちらのチョコレートは、こちら2種類のミルクはほんのり甘め。 ダークはほろ苦手でいずれも中に入っているナッツとそれぞれのレーズンやベリーの酸味が口の中でじュわっと広がってきてザクザクとした食感もあって美味しかったですチョコレート自体は日本のものとそんなに変わらないですねチョコレートに大きな変化があるわけじゃないんですけどかなりそれを噛んだ瞬間にナッツとベリーの食感を楽しむそういうチョコレートですねなのでそこまで美味しいというわけではないですけどうんーというわけでもありません 平均よりちょっと上かなぐらいのレベルですねまあ、それいいのかどうか分かりませんがただナッツやベリーが好きな人にはおすすめできますの、ね、でこの3種類はいずれもこちらの定数とさせていただきますというわけでこれからもバリスタのこちらのコーヒーちょっと本体映すの難しいのでこういう風になってますけどこれからもしっかり飲んでいきたいですというわけでご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです塩分閉園